今月のフレッシュマンは阿蘇警察署にお勤めの男性フレッシュマンをご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢を教えてください。はい、えー、鳥取大樹と言います。えー、年齢は28、えー、今年の5月で21になります、はいえー。お住まいはどちらですか。はい、えー、宮城に住んでおります、はいえー。鳥取さんは警察官になられて、はい、もうどれぐらいが経つんですか。えっ、ー、と2年になります。2年 でそして阿蘇警察署での勤務年数 は, は1年ちょっとになります。はい、普段はどんなお仕事をされてるんですかはい、えー、と受茂地区のパトロールや、えー、事件事故等の対応をしておりますまた、えー、災害事故があった際は山岳救助隊の隊員として救助活動に参加しておりますあのお仕事のやりがいとか、はい、どんなところを感じますか事、はい、事件事故の現場に赴いた際 緊張感や責任感がありますが、当事者や、うん、地域の方からありがとうと言っていただいたときはですね、とてもやりがいを感じますあの。非常に真面目な感じの鳥取さんなんですが、ちょっと個人的なこともお伺いします。5月で21歳、まだお若いですが、はい、結婚願望とかはありますか？あります。ありますか？いい人と出会えればすぐにもしたいです。<笑> どんな方と結婚したいですかタイプの女性ははい、まあ、優しくて明るい人がいいです優しくて明るい人はい。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きますかはい、まあ、阿蘇工学が見渡せる大観光や趣味が登山ですのではい。一緒に阿蘇の山を登りたいですじゃあそんな方募集中、はい、ということで そんな鳥取さんを今回ご紹介しましたがでは最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の阿蘇警察署の PR をお願いします、はい、これから暖くなり阿蘇は観光シーズンを迎えますが交通量の増加が予想されます交通事故防止のため心にいとりをもって安全運転を心がけるようお願いしますまた現在警察官になりたい方を募集しております 共に地域の安全と安心を守る仲間をお待ちしております、はい、ありがとうございます、えー、では最後はですねあちらのカメラに向かって決めポーズなんですが、まあ、鳥取さん、警察官ということで敬礼でお願いいいしてもいいですかはい、はい、では、えー、あちらを向いていきますよ、えー、今月のフレッシュマンは阿蘇警察署にお勤めの鳥取さんご紹介しましたいきますせーのフレッシュマンそしてさよなら<笑>